はいこんにちはこんにちはこんにちははじめましてミユですよろしくお願いしますはいはじめましてミナですよろしくお願いします初めてのご出演でありがとうございますありがとうございますはいお二人について、まあ、いろいろ聞いたりとかあのしながらちょっと楽しくやっていければいいなと思ってますはじめましてですよねお二人 そそううでですめま す, めま す, めます時期的に合わせたんですかこのあ、クリスマスかあねっのお願いします。 大丈夫でした。<笑>よかったー。本当の毎日。<笑>り と, <笑><笑>とりあえず。<笑>とりあえず。<笑><笑>えず<笑>いい感じで当たりました。よかったです。じゃ、あ、よろしくお 願, しお願いします。お願いします。ありがとうございます。お願いします。めちゃくちゃ線が綺麗ですね。いえいえいえ。飛ばないんですか。か いやいやいやい や, いや最初のショット良かったんじゃないですか。撮 っ, <笑>撮ってます。撮ってます。もう安心しました。二百四十二ヤードで す, ショットです、ね。なんか結構大切ですよね。最初の。最初の一段、ね、モチベーションが。<笑><笑>あ、いけるって。<笑>あ、今日いけるって。<笑>今日ベストいけますって。ああ、言っちゃった。<笑><笑>え、ちなみに、ベストスコアいくつなんですか。私は百五です。 お百切りだからギリを目指して。パー5なんでここいます。そうですよね。大丈夫ですもうバーディーです。いきます。あ<笑><笑>れい過ぎだめだってだめだって。だって<笑>ミナちゃんはさすがですねもう安定感が。高いです。飛んでない方なんですか？めっちゃ飛んでる人思って。私多分飛んでない方だ。<笑>飛ばあ飛んでな い, というか他の女のにあ。あ普段。飛べたら飛ばない方です。へえ まあお互いいいスタートってことで、はい、はい、2ダ目もお願いします。頑 張, 頑張ります。<笑>これが UT の4番です。うん、大勝。ナイス。 ありがとうういまますすす、めちゃめちゃめちゃゃここれれ今日やでででん た, りたいないるほど。<笑> んんでますうには、OK、飛んでる<笑>飛んでる。飛んでる<笑>来た 惜し い, 惜し い, いやー が危いで す, うもうです転が る, 転がるあ、うん、トップよよりかですか、ね、向こうう行っちゃうよいか<笑>、うん、おおナイス<笑>おー し, ーおしいすごいナイスですナイスです。 ちょっと先にミナちゃんの方から少しちょっと聞きたいことがあって。はい <笑><笑>何でしょう<笑>インスタグラム見てて<笑>、はい、あのコンペとか自分でやられたりしてるんですよね、はい、そうなんですミナって名前なの で, 3, で37で37七と書いて「みな」で「みなゴルフ」という名前でいろいろコンペを「みな カ, カップ」っていうか「37カップ」やらせてもらってます。 関東中心関東でですどののらいの頻度でやってるのえっと大きいコンペは年に4回やっていてあとはなんかラウンド企画みたいな感じで、うん、あ一緒に回れるんですはい私とゴルフ女子何人かと一緒にこうプ、まあ、チコンペですね23組であのそれは毎週のようにやってます大きいコンペは何組ぐらい今までの最高組数は20組ぐらいすごっえ80人じゃないですかすごっ それ誰でも参加できるんですか。はい、もちろんでございます。なのでご参加お待ちしております。行きましょう。<笑>ぜひぜひ行きましょう。調子いいからね。ねちょっと今日狙いに行きましょう、うんうん。そうですね。関東以外もちょっと、はい、というところが。そうですね。えっ、ー、と来週まあもうこの放 送, は、ねうん、放送前ですけれども、えー、と大阪でやります。ん関西コンペなど。いやすごいんですよ。なんで他のなんか番組とかも出られたりしてますよね。はい。 テレビもちょこちょこね。ぜひ皆さんあのま多分知ってる方の方が多いような気もするんですけど、えー、インスタグラムも概要欄に載せときますんで。お願いします。はい、ぜひチェックしてもらって。<笑>お願いします。<笑>ます。用意してくださったんですかね。なんか違くないですか。あ、そうなんかこれあれなんですよね。僕らの組み分け。ね、違いますよね。撮影用なのかな。ーーかわいいだから信号にあっちゃった。<笑><笑>信号。本当に。<笑><笑><笑> <笑> そ, そういえば2人の平均スコアってどのくらいですか私はもう110ぐらいですかねもうちょ105から1 0、ね、ああなるほどなるほどなるほど、はい、私はレディー・スティだったら80代後半ぐらいですかねはい。数がすご い, い、ね、<笑><笑>はい 最初にあんなの見せられてよく。イエーイ<笑> 引っ張られずにあんなちいい感じ。 はいいした<笑>すごっ すごいですい、<笑><笑><笑><笑><笑>すごいいやー、入っちゃった。<笑> すごすぎました。やりました。いー<笑>強い女です。<笑>すごい。強 い, かな強い。強いです ね, ね。やっぱり。早いナイスいい。ナイスパーです。スパす。が安定感あります、ね。む、え、し、ー、ろナイス。いやいや、本当に。<笑>すごい。 びっくりです本当にびっくりめちゃびくすごいな自分で怖いよ<笑><あの><笑>のいいいよ<笑>ありがとうございますすすごごうざま いいっすよね。はい、いいですちゃん。綺麗。いいの見させていただきました。ありがとうございます。私もそれに乗っかれるように頑張らなきゃ。あ、打ち上げた。うん。ゼロ。お。もうなんか奇跡じゃないですか。全部が。<笑><笑> あの時間間の、うん、あの三ホールに一回ぐらいねいいっすよ。<笑>いやーよ か, っかった。テ ン, テンって感じから出てきました。<笑><笑>すごいちょっと。やっぱね運の、うん、味方ですから。また行っちゃった。あ大丈夫ショートカット。うん。多分大丈夫だと思う。<笑>なんかコロコロ転がってってると思う。<笑>じゃあちょっとカート道にかかってたんでちょっとどかしました。 九番のやつ先に手前にね、バンカーがあるからあ、行けますそう。行くの<笑>はいき刻むんでしょはい<笑>はい<笑>とりあえずねうんうん、そうそうそう次次ありがとうごヤードです五十度で打ちます イイスですあ早いあ、とうういすす<笑>ででででれも、もねねさった。よだ距距離はさ、ね、距離はは良かったと思ううしょうがないねあとちょっとって感じ。 うまっフラスタートはい、<笑>よかった、一回ですごいやっかよかった、よかったよかったしいしーはい、寄せます あ, あ全然まっすぐでしたねああ、はいうわー強いしす、えー、<笑>ぎちゃった ナ イ, ナイスでですすははいで<笑>いいうボルをっ今今まりとちえ結 局, いい結局、うん、えっと。 六あ六です六おおおまだまだあるそうですよね皆さんまだある違いましたっけ<笑>皆さんで視聴者に求めても<笑><笑>まだまだ見てないからわかんないまだ大丈夫七かも<笑>って言っとけば大丈夫です。